こんにちは、です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねシュンコペーションブックの「コンピング読み」っていうやつをやってみます。これはコンピング読みって何かと、まあ、ジャズ の, このリズムを叩きながらね、えー、途中でこうドラムがこうスネアとバスドラでいろいろやりながらこうみんなのアドリブをサポートする感じどんな感じかちょっとやってみますね。 なのがジャズのコンピングって言われるやつなんですけどこれのやり方これの練習の仕方を、えー、今から解説していきます、えー、僕のチャンネルではこういった、えー、練習のジャズドラムの練習の仕方とかねあとは、まあ、あの演奏してみたとか、あのーまあ、音楽に関するお役立ち情報をいろいろ歴史とかもやってますので、えー、よければ、えー、チャンネル登録の方お願いしますそれでは、えー、始めていきますね。 はいまずシンバルレガートをしながらっていうのはこのシンバルレガートっていうのはこのハイハットもねこれをやりながら8分音符の、えー、こう実際はこういうふうにシンコペーションブックってこう書いてあるわけでその8分音符っていう短い音符は長い音符はバス要は4分音符以上の音符は要はこちらがやっぱ長く聞こえるから長い音符を ってていい う, うに練習していこうううねっっててていいにここに下にここここ下やって書いてみましたこちらの方はですねメルマガ登録してもらうと、えー、実際こうダウンロードできるようにしておきますので、えー、ぜひ、えー、メルマガ LINE 登録してもらってこの資料をダウンロードしてくださいね。で、えー、今これは実際こうう こ, このここのダウンをやったんですねこういうふうにね。で、えー、8分音符のスネアで4分音符タイがついたものをバスドラにします。でこれ、えー、バークリーの教本で最初に結構スネアで僕やらされたんですね。 まあ、こんな感じですごいやらされたんですけど実際これでねやってみるとね実際どこで使っていいか分かんなくなるんですねでスニアだけだと結局長い音符と短い音符をやっぱり長い音符はちょっとアクセントつけてた叩くっていうでも最初は絶対みんな棒歌になるんですよ。だから これじゃ全然使えないんですねなのでシンバルレガート一番大きくてでちゃんとこうとと思うと短い音符をスネアでバスドラこっちを先に練習した方が歌が身につくのでこっちの方が全然いいです。 はい、なので、えー、スニアだけではあまりやらない実際やるんですけど、えー、スニアだけで練習することよりかはスニアとバスドラで先にやった方がいいですこれは僕長年もう20年以上教えてますけど絶対こっちの方が効果があります。でハイハットが踏めない場合は、まあ、ハイハットなくてもいいんですけどでもやっぱりレガートしてる時はハイハット踏みたいじゃないですか。なので、えー、とこのでこ場合は このこっちだけこの足の両足の関係を先に練習してから練習するとうまくいきますなので全部書き出しておきましたなのでこうやって練習してくださいねで今回は、えー、この、えー、ソーファットのですね、えー、メロディーがついてないベースとピアノの部分だけそれでまあ楽しいじゃないですかこういうものと合わせた方がでやってる時にこう結局はこう。 最初の4小節はレガートだけにすするんですよでフレーズっていうのは相手のコンピュ何かメロディーから思い浮かんでこっちのメロディーが浮かんできてこれを頭に持っていくだからここにフィルインを入れてくださいなのでこれは、えー、ここには書いてないけどここはこのままタッタンタッドンタドン。たったたどんたどん じゃんだと突然なのでここにはクラッシュに行くためのフィルインを自由に入れてください。別にもっと長くて一小節でもいいから練習してください。で、この方が絶対実用的です。だから4ビートを小品小節やって、でフレーズが浮かんできて頭まで運ぶって感じです。で、まあ4段ずつやってみましょう。だからまんべんなくやるよりかは、こうね、こうこれただただこうみんな。 やるよりかはなかただやるよりかは4小節レガートして4小節やってクラッシュに向かうこの方がコンピングとしてはめちゃくちゃ実用的ですだからもう最初から実用的に練習しますそしたらこれをやってる時にフォームがわかんなくなることがあるのでだからまず4段ずつやってみようとから SOFAT の AABA1 コーラス分のこの音源をダウンロードさせできるようにしておきますのでこれを使って4段ずつ練習してくださいここまでいってで今何段目やってるかわかんなくなったらもうペアに直しですつまりこう こうアラン・ドーソーさんの授業とかは、えー、こういうのをいろいろ読みながらやるんだけどメロディーを歌いながらやるんですで、メロディーのフォームが間違えたらもう絶対頭からやり直しになるんですね結局音楽を見失っていることになるのでちゃんと音楽は別でちゃんと頭の中か鳴っててドラムのフレーズはまた別個にならなきゃいけないんですよこの訓練をするっていう練習ですねその時にこの4段ずつやってみよう でコンピングこのコンピングは実はです、ね、僕はコンピング講座っていうのをたまにやってるんですけど、えー、こんななに音を入れるるのはもう中盤以降ですかりり盛り上がってきてき時だけですだから最初からこれぐらいのコンピングだからこれを練習するとコンピングの練習ってこればっかりやってるといきなり最初からこれぐらいの音圧で入れちゃうんですねだから音量もそうだしこんなに音数を入れるっていうことはかなりもう中盤からもう終盤に向かってるぐらいだからもっとな何もないところから始めます。 でアドリブが4コラス5コラスやってきてこれがもう結構波形にきてみんなで一緒にわーって歌いまくるっていう状況に近い時ですねなのでかなりこれは後で後半に使うもので序盤戦にこれを使うととても嫌がられるっていうことを覚えておいてください。ということでえ実際これえ4段ずつやっていいいきたいと思い ま, す、ね、まずは1から4段までをやってみたいと思います。うん はい、次は、えー、5678でやってみたいと思います。 はい、残りの2段だけあります。 で最後は2段なのでサビに行ったなっていうかとか確認できたらああバッチリ成功でございます。というわけでこういう練習このねシンコペーションブックっていうのはこの上の白いところのこの譜面この白このね白の譜面のところが書いてあるんだけどこれはこのバスドラはこの四分音符の軸だと思ってください。 使うのはこの上のメロディーこのメロディーをスネアとバスドラでこう歌い分けてこう演奏していくっていう練習ですねこの練習をしっかりしてみてください今フォームでどこやってるのかっていうのも確認しながら正確に練習してください一音でも間違えたら練習の時はもういっぺん頭に戻って四段うまくいったら次に進むっていう形がやっぱりいいと思います基本やっぱり演奏はね本番の時は自分の頭の中から思ってない音もポンって出たりするんだけど 基本はやっぱ頭の中にあるものをそのままこう複写してこうドラムで表現する感じなのでやっぱり書いてあるものを連演奏して書いてものを演奏して要は頭にメロディーを浮かべてそのメロディーをそれでドラムで表現するっていう感覚これを練習の時は徹底した本番の時はもう逆に間違えたことも利用しながら演奏するこれはなんかこうトーク番組で噛んだりとか言い間違えたりしたことをそれ逆にいじったりしてそれを面白くするっていうのがのありなんですね。なので そ, のそこまで本番の時は楽しみながらやるんだけどやっぱり正確に自分が思ってるものをやっぱ表現したわけだから練習する時はしっかりシビアに練習してみてください。というわけでえ本日は以上になります。え今日も最後ままでごご視聴ありがとうございました